こんにちは茨城県つくば市から参りましたキリキリマイと申します私たちは部員の立場や属性にとらわれることなく個人を尊重して活動してい個人を尊重するユニバーサルソーランをもとにして活動しております、えっと、今回演武させていただく「双壁」という曲は 日本神話の海幸・山幸伝説をもとに作られた曲で海幸の激しさ山幸のしなやかさ姫の麗しさに注目して見ていただければと思いますまた今回この「桜田ラタウよさこい」の演舞が14代目切り切り前の初の演舞となるので我々一同非常に楽しみにしておりました我々のファッションと 最高の笑顔をお届けできるように全力でお届けできるようにしたいと思いますのでぜひお手拍子を心拍子のほどよろしくお願いいたしますそれでは参ります踊り子気をつけお客様に礼よろしくお願いしますは、はい。 山口は引き分けた。<音楽><音楽><音楽> 山里は悲嘆に触れる闇に包まれた意の底から失われた光を求め意を決し えありがとうございました。